はい、皆様こんにちはニュージーでーすこの前ねタイヤパンク被害の車上嵐の動画をアップしまして大好評につく大好評で皆様ありがとうございます、はい、実際ねその被害に遭ったパンクされたタイヤを持ってきましたよ皆様はい見てくださいよいしょ いいタイヤですけどねこの横浜タイヤのねこれ皆様でねちょうどねわかりますかねここここにね見えますかね細かい穴が開いてますこここのね タイヤの側面にね実際に何か分かりませんけどね突起物なんか尖ったようなものでね多分ぶっ刺しているんでしょうねここにこうやってで整備工場に持っていきまして、うん、言われましたよこれは普段乗っていて 傷がつく箇所でもないし明らかに誰かが第三者がねここにこいで穴を開けたんだろうということですね怖いですね皆さ ん, んでいろいろ聞いたらね話したら この、ね、側面に開けて開けられて修理対応できませんとこういうね接地面タイヤのこの設置面であればね修理するみたいですけど整備工場の方は置いた側面のね部分とかはあんまり修理というのはねやらないみたいですなのでそういうことも分かった上で やってる今回そういうやからですね、うん、本当に腹が立つはい腹が立って腹が立つ<笑>なので防犯カメラつけましたが不思議と防犯カメラをねつけて以降その犯人 一切姿を現しません好きですね何かこう私の動きを見てるかのようでね防犯カメラをつけたあと一切現れません皆さんも物騒ですからねなるだけタイヤーパンク被害に限らずねいろんな犯罪に巻き込まれないように お互い注意していきましょう。ノーモアパンク被害ノーモア社長嵐。よろしく。